熊本地震の被災地を元気づけようと平成28年9月11日阿蘇市で第3回阿蘇よさこい復興祭りが開かれましたこれは地元のよさこいチームが実行委員会を作って熊本地震で被災した地域をよさこい踊りで元気づけようと開いたもので九州各地から43団体500人以上が参加午前中は 阿蘇神社北側駐車場で行われました午後からは色彩一宮の芝生広場に会場を移し佐藤博文実行委員長が挨拶して阿蘇よさこい復興祭りがスタートしましたこの阿蘇よさこい復興祭りは今回で3回目ですが1回目は九州北部豪雨災害の復興を願ってそして今回は 4月に発生した熊本地震の被災地を元気づけようと開かれました参加した踊り子たちは軽快なリズムに合わせたダンスで会場を盛り上げ熊本地震の被災地上益城郡から参加した小牧組のよさこいメンバーも元気いっぱいに踊っていましたさらに参加チームのシンボルである旗を振り回す旗踊りもあり 会場には大勢の観客が訪れて手拍子を取りながらよさこい踊りを見ていました最後に地元阿蘇市を拠点に活躍している阿蘇こいカルデラチームが登場チームオリジナルの「ソイリンカ」と「バッテンヒノクニ」を披露しましたそして全チームが参加しての総踊りで第3回阿蘇よさこい復興祭りは フィナーレを迎えました。